で今度は こ, のこれを踏まえて、その整数同士の序算の計算量を見積もります。で、まあ、あの、一般にはその単整度整数で倍整度整数を割ったときのその序算の計算量を、この授業では見積もることにしますけれども、えっ、ー、と、まずその前に、その単整度整数同士のあの序算について、えっ、ー、と、見ていきたいと思います。 で、その、まあ、序算の話をする前に、えっ、ー、と、まず、その、乗算の方ですね、掛、えー、け算の方の、えっ、ー、と、復習をしますけれども、仮に、その、XY、x、y、x と y というその整数があったとしまして、で、まあ、x と y がそれぞれ n 桁の整数だったとします。そうしますと、その、まあ、え、その席ですね、x、y の、 えー、と桁数というのは2へ、まあ、抜けたと見積もることができます。で、これが、えーとまあ、計算機上ではこの桁数の代わりにですね、このワード単位でその物事を考えますので、で今度はその例えば x が1ワード、y が1ワードの数であったとしますと、うん、と xy としてはまあ2ワード分のメモリを確保しておく必要があるということがわかります。で、そこで、 序、え、算、ーまあ、ですね、単、えーまあ、精度整数、単精度整数によい序算っていうのを考えますと、そのまあ、1回の序算でおあの使うワード数っていうのは、たかだかその、まあ、2ワードの数を1ワードの数で割るというような序算になります、えー。ここではその A0 と A1 と B をそれぞれ単整度の整数としましてで、まあ、A0、A1 という形で例えば2ワードの数があったとしましょう。でこれをその1ワードの数そのあ、整数ですね、1ワードの整数 B で割った、えー、と結果がですね、そのまあ小が9で乗用が R となるわけですけれども、えー、とこれ の, そのワード数っていうのは、まあ、この結果だとその 割る数ですね、B が1ワードの桁数ですので、Q も R もた高 か, か1ワードの数であるということがわかります。ということで、その多倍長数を単精度数で割る上ではですね、この計算を基本に考えていきます。すなわち2ワードの 整数を1ワードの整数で割るというのをまあ単位としてであの多倍調整数のをですね単精度整数であの割るときの計算量を考えます。そこで、えー、とこれもあの以前出しましたけれどもその単精度整数で多倍調整数をその割るとき の, のアルゴリズムをまず復習したいと思います。 でここでは、その入力の A が多倍長数となっておりまして、で、これが、えっ、ー、と、K ワードあるんですね。で、それから、あの、B の方は、あの、まあ、割る助数の方で、割る数の方で、で、これは、あの、単精度であるとします。で、それで、えっ、ー、と、うんと、C が、その割り算の時の小ですね。それから D があの常用になるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、 こういう形になるわけ で, すで、このアルゴリズム、実際のアルゴリズムなんですが、えっと、まあ、や、その、アルゴリズムのその動作は、先ほど出しました一変数多項式の序断とあのかなり似ていることが分かると思います。まず最初のステップで、その、まあ、割られる比除数ですね、比除数の方、の A を、まあ、 ああまりを表す、R、の方に代入しましてで、えっ、ー、とでな、この第2ステップで序断を繰り返すわけですけれども、その、まあ、各ステップにおいては、あの、ここにありますように、その、まあ、ある、えっ、ー、と、i 番目のワードと、その一桁、一つ上のワードですね、一つ上のワードをくつ合わせた、この2ワードを、 この1ワードの助数 b で割るという計算を繰り返します。で、まあ最後、えっ、ー、と、一通りこれがその済みましたら、えっ、ー、と、まあ、えー、とショートですね、それから乗用を出力するという形で、あのアルゴリズムが済みます。で、そこで今度はその、計算量を見積もっていきましょう。 まず、ステップ1は先ほどの一変数多公式の場合と同じで、そのステップ1は代入のみですので、あの計算量には影響はしません。でえー、とステップ2では、あのフォア分でループが発生しておりますので、まあ、繰り返しの回数を数えます。そうしますと、あの変数 i に関して、えー、i が動く範囲が k-1 から0ですので、ここのステップ2の外側の繰り返し回数というのは、警戒ということになります。 で、この次のステップ 2a の部分で、えっと、序断が出てくるわけですけれども、あの、先ほど説明したように、これが、あの、序断の単位だということにしましたので、ここであ序断1回行っているということになります。ということで、と、まあ、この、あの、アルゴリズムの動きを見ますと、その、 この第2ステップの中で序断が1回行われていて、それが警戒 の, の繰り返しになっているということで、この序断の計算量というのは、オーダーの k で見積もることができます。で、この k というのは、今、の A の、の比除数 A のワード数でしたが、比除数 A のワード数というのは、そのワードの長さの単位がありました。このレングスという単位がありましたので、 この形ですね、a の長さに比例するという形で、その計算量を見積むことができます。ここまででしょうか。で、えー、と次にですね、その多倍調数同士の序算の計算量なんですが、えー、とこの多倍調数同士の序算のアルゴリズムはあの、一般にはより複雑なものになりますので、あの今回の の授業ではあの割愛したいいと思いますでとあの詳しいことを知りたいという人は、一応いろいろですね、あの巷にある計算機台数の教科書には載っているものもありますので、参考にしてみてください。といまあ、今、ここにはそ の, その中の一冊を挙げておりますで。結論だけ申しますと、A と B があの多倍調数で、 まあ、A が非除数で B が除数ですね。で、A と B の長さに関して、その A の長さが B の長さ以上であるという条件下では、その A を B で割る序断の計算量というのが、A の長さと B の長さの積に比例するということが知られています。というわけで、一応今回はそういう事実だけ説明しておきます。 それからあと、拡張ユーグリッド誤助法の計算量の見積もりなんですけれども、とこれ、A と B をです、ね、多倍調数にしたときに、そのユーグリッド誤助法やその拡張ユーグリッド誤助法の計算量は、実はこれは A と B のそれぞれの長さの積に比例します。 でえー、とこれはあの、えー、と気になるという人はちょっと各自で考えてみてください。まあ、もし、えー、と必要、えー、がありましたら、まあ、ヒントが欲しいという場合には、えーまあ、この講義の時間外に、えー、レポートの時間などに答えます。ここまででしょうか。